高梨沙羅はなぜスーツ違反失格を繰り返すのか、緩いスーツを選んだのは彼女自身でコーチのせいではない。失敗は成功のもと。失格になったのは残念だが、同じミスは繰り返さないはず。高梨紗良26にそんな期待を抱いた人も多かったようだが、現実にはミスが繰り返される。彼女はなぜ経験に学ばないのか。 昨年2月の北京五輪では混合団体でスーツの規定違反に問われまさかの失格になったスキージャンプの高梨。号泣する姿に涙を誘われたファンも多かったようだ。だがそんな人も失敗から学ぶことを期待したに違いない。ところが昨年10月にはドイツのグランプリクリンゲンタール大会で この1月15日にも山形県の座王で行われたワールドカップで立て続けにスーツの規定違反に問われ失格になったのである。結果、1本目も2本目も95メートルを飛びながら再開に。日本人ならではの不利な面、どうしてこういうことが起きるのか。スポーツライターの折山芳美さんは3つの理由を挙げる。 高梨選手はベストコンディションで競技に臨むためその都度微妙な体重コントロールをし水を飲んで体重を200グラム増やすなんてこともしますその上海外遠征や連戦で疲労が蓄積し痩せることも体重や腰回りをいつも一定に保つのが難しいのです日本人ならではの不利な面もあって 欧州での試合が多く欧州のチームは毎回新調したスーツを試着して練習できます。反対に日本チームは海外遠征中、新調したスーツを試着しつつ練習することが難しいのです。スーツが手作りであることも関係あるといい。 スーツ作りの専門家がチームに同行し各選手のサイズに合わせて手作業で作り上げるので手間暇がかかる、上規則いっぱいいっぱいの線を狙って仕上げます。しかし、着ているうちに伸びたり変形したりするし、手縫いのため、縫い目にも微妙な誤差が生じます。そのあたりが、抜き打ちチェックで違反とみなされるケースがあるのです。そして、こう加える。 高梨選手に限らずスキージャンプの選手は、皆スーツ作りの段階からギリギリのところで戦っていることを知ってほしい。国内開催の重圧から、とはいえ、1月の W 杯は会場が座王。むしろ日本人に有利だったはずだが、国際スキージャーナリストの岩瀬高文氏は、 高梨選手ならではの責任感と国内開催のための重圧から車酔いもありギリギリを狙っていたのだと察します。と話す。実際、重圧がかかるのだろうが、ある元選手はこんな話を。ジャンプの選手は競技に最初サイズが微妙に異なるスーツを4ケラ5着用意するもので、1本皮部ごとに別のスーツに着替えることもできます。 今回、高梨選手は1本目のジャンプで着たスーツがセーフだったので、2本目で飛距離を伸ばすために、緩めでより浮力がつくスーツに着替え、違反になった。違反の可能性を認識しながら、絶対に勝たねば、というプレッシャーに屈したのです。違反を繰り返すのはコーチのせいではなく、彼女自身が判断した結果です。際どいところで勝負しているのである。 だったら、試合後に記者会見を拒まず、自らそう訴えた方が良かったのではないか。あるスポーツ紙の記者は、最近の高梨選手は報道関係者や競技関係者に、対し強弁したり、威したり、高微者な態度をとったりしが、ち、彼女への風当たりが強まっているのを感じます。週刊、新潮2023年2月2日号掲載。新潮社